今日はお客さんと一緒に楽しんでいただければというあいだちゃんを用意してまいりました皆さん、日本代表の応援ってご存知ですか日日本っ日本 っ, っていうふうな形です、ね、私たちそちらをもじりましてよさこいよさこいーーさよさこい。 ありがとうございます。曲はですね、最初の方と中ほどにありますので一緒に相手の手をしながら楽しんでもらえればと思いますあとはです告、ね、白の途中にさまざま新しい悪党の顔が見れるかと思いますのでそちらもです、ねえー、つさない踊りあ り, 踊 り, 踊 り, 踊りはありますが楽しんでもらえれば幸いですじゃあ踊り子準備をお願いします 新芸組アクト2022、えー、新しいメンバーがです、ね、多く増えまして、えー、本当に新規一転という形で、えー、若さと若さ全開で、えー、この会場を盛り上げたいと思いますので少しのお時間お付き合いいただければ幸いです踊り子を気をつけ見ていただく並びに参加していただくお客様に感謝レインよろしくお願いいたしますそれではまいりましょう新芸組アクトでアップ パルニッポンまりギナ、カムンじゃあお客様、最初から参りますよ。それでは、お願いします。さ<笑>あ、お客様、いきますよ、最初から。いらますよ。せーの、よさかいよさかいありがとうございます。よさかいよさかい ねえ。 Thank、you 聴ていただいた並びに、かんあの参加していただいたお客様に感謝、気をつけ、レありがとうございましたありがとうございましたはいた、アクトフィはい、明るく会場を盛り上げてくださいました。新芸組アクトの皆さんに、もう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました